ロート・ジジェリーララニニニア・ジュニアアュボブ・ラニアドブル1970年代のセンターデトロイト・ピストンズの歴史に名を残した NCAA の終わり頃に怪我してルーキーシーズンは大して目立たなかったが第2シーズンからもう毎試合25ポイント14リーバウンド そしてそれから8年間以上も23ポイント 12.5 リバウンドの平均を続ける7シーズン連続のダブルダブルの平均ディフェンスの方もかなり頑張ってた1974年はなんと毎試合3ブロックの平均だが膝の怪我のせいで 最後まで高いレベルでプレイできなかった。デトロイトでは10シーズンで8人もの違うコーチ。これで勝利いっぱい重ねるの難しい。ミールウォーキーでキャリアを終わらせる。マーキス・ジョンソンやシーデーモンクリーフと一緒にプレイしたり、1983年でデイブ・コウェンスのバックアップをした。 8回オールスターとしてキャリアを終わらせる。合計19000ポイント以上、9600リバウンド以上、キャリア平均20ポイント10リバウンド、ミルウォーキーとデトロイトでジャージ引退されました。ボブ・ランニア、俺の歴史上最大100人の89位に値する選手。